果たしてその夢は実現するのでしょうかどうも政治いろいろの学ナですそのあまりに低すぎる分析能力や妄想と現実の区別がつかない思考が影響し毎度失笑しか出ないコラムを掲載することで有名な中央日報ですが またも失笑の対象となるコラムを掲載しています。私が夢見る大韓民国はと題されたコラムを一部引用しつつ見解を述べていこうと思います。それでは行きますね。静かに目を閉じてみる。大韓民国の半万年の歴史と今この国の実情がオーバーラップする。 あらゆる試練と傷を踏んで、大韓民国を繁栄させた先祖と父母の世代の観難深苦が思い浮かぶ。そして子供が生きていくこの国の明日を夢見るように想像してみる。私たちはどんな国を作るべきなのか。とのことで、のっけから笑わせてくれますね。仮にも、 韓国を代表するメディアの一つである中央日報がいきなり大韓民国の半万年の歴史と大嘘からコラムを開始しているのです。韓国の建国は1948年、歴史にしてわずか74年しかありません。あらゆる試練と傷を踏んで大韓民国を反映させたとありますが、韓国が 半岸の奇跡と自慢している経済成長は日本の支援金によるものです。アメリカをはじめとする連合国のお情けによって74年前に誕生させてもらい、日本の支援金によって経済成長させてもらった国、それが韓国なのです。続けます。 国民が政治を心配しなくても良い国を夢見る。自由、民主、人権など憲法上の権利が尊重される国。立法、司法、行政の三権分立が守られる国。国会で多数党の応募も少数党の妨害も消えて境地が稼働する国。 国論分裂を助長する政治家を追い出す統合の国。法を犯した国会議員から速やかに議員職を剥奪する国。大統領が少なくとも月に一度は記者会見で国民と意思疎通をする国。青瓦台特殊活動費と議典費用を透明に公開する国。 権力者と政府機関が国民個人を相手にスラップ訴訟を乱発しない国。公職者が法と良心に基づいて仕事をする国。中央選挙管理委員会の選挙管理の公正性が疑われない国。とのことで、国民主権というのは国民も政治に対して義務を負うということと、 同意義と言ってもいいものです。政治は国民を映す鏡とも言っていいものでもあります。韓国の政治はお世辞にも褒められたものではないのは事実ですが、仮に褒められるものであったとしても、国民が政治の心配をしなくてよいというのは、ある意味で義務の放棄にもつながります。自分の努力は棚にあげ、政治家は 努力を怠るなとだけ言い続けるという、いかにも韓国人らしい文章ですね。続けます。国民が経済失勢で苦痛を受けない国を夢見る。国民を対象にして実験をするように、検証されていない経済政策を無責任に推進しない国。不動産政策の失敗で、 住宅価格が冒頭しない国。懲罰的な課税政策が納税者を締め付けない国。家がない庶民の苦痛と住宅難民を招いた賃貸借散方を作らない国。青年が就職し、能力を発揮して夢を叶えることができる国。女性が経歴の中断で挫折しなくても良い国。 新型コロナ事態の中に自営業者が対策なく犠牲を強要されない国。理念に陥った脱原発をむやみに進めない国。とのことで、中央日報は大いなる勘違いをしているようですが、そういう政権を選択したのは他ならぬ韓国国民なのです。ほんの5年ほど前、 同じ韓国国民がろうそくデモという熱狂の渦を繰り広げ、その結果生まれたのが文政権なのです。文政権に経済失勢という失敗があるとするのであれば、そもそもそういう政権を選択したという失敗が韓国国民にはあるのですが、それを棚に上げまくってこの言い草。ひどいと言わざるを得ないでしょう。続けます。 国民の生命と財産が脅かされない安全な国を夢見る。警察がひるんで犯罪現場から逃げない国。子供が飲酒運転の車の犠牲にならず安心して暮らせる国。政治貿易の疑いを招かない科学が尊重される国。産業現場で第二のヒムヨンギ務ンサンジが再発しない国。 工事現場の作業員が欠陥工事で悲劇に遭わなくても良い国。とのことで、警察官も韓国国民であり、飲酒運転の車を運転していた運転手も韓国国民であり、科学を尊重しないのも韓国国民であり、欠陥工事を行ったのも全て韓国国民なのです。これを政権の正義するのは無理があるでしょう。 すべては韓国国民の民土の草に起因するものです。何事も人任せという韓国国民の醜さが如実に現れたみっともない文章ということができると思います。続けます。権力型不正と不正腐敗が入り込む余地のないクリーンな国を夢見る。法と原則が正しく成り立つ国。 司法府が権力の自助に転落せず裁判が不審を買わない国。検察が権力を意識せず法に基づいて捜査する国。警察が利害関係を離れて事件を公正に処理する国。反腐敗システムが故障しない国。罪を犯した者が行為を高めることなく 犯した罪の罰を受けるる国国泣き寝入りする人がいないなとのことで、政権が腐敗しているのは事実かもしれませんが、これも元を正せば、売りとナむという、権力者にとことんぶら下がって甘い汁を吸いまくるという、韓国の文化が生んだ副産物です。不正を激しく憎み、やめたいのであれば、 まずは自分たちの権力者におもねる文化を見直すことから始めてはいかがでしょうか。続けます。夢はただで与えられない。夢を実現するには自ら動く必要がある。不法が合法に放送され、非正常が正常に化けるのを防がなければならない。真実を嘘で 歪曲する形態するをを立たために勇気を持って出て出いいかなななければならない結局、自分が行動してこそ変化を生み出すことができる。そうしてこそ夢は実現する。投票はその変化の始まりだ。夢を実現させる秘蔵の武器だ。蝶の羽ばたきが集まれば花冷えを吹き飛ばすことができる。 夢を見て行動すれば夢は必ず叶う。とのことで、最後のこの文章だけは同感できるところがないでもありません。国民が政治を心配しなくても良い国、クリーンな国、これを実現するために、ではあなたは何をするのですかが重要なのではないかと思います。コラムの中に記載されているように、 真実を嘘で歪曲する形態を正すために勇気を持って踏み出すことこそ今の韓国にとって最も必要なことなのではないでしょうか。そして残念ながら、うりとナム、被害者コスプレ、働かずに濡れ手で泡だけを常に狙っている、嘘の栄光に溺れ真実から目を背けるという韓国人特有の資質を改めない限り、 この先もこのコラムに書かれている夢が実現することは決してないでしょう。さて、今回の大統領選挙、韓国国民は夢を実現するために誰に投票するのでしょうか。まあ、今の韓国人を見る限り、残念ながらその夢が実現する日は絶対に来ないと言い切れてしまうと思うんですけどね。ということで、